科学的な説明いるかな一応 PVA のりでさ、ものをもう変える。 こんな感じ。海 の, の中でスパンコールがこう止まってる感じがして、ストップモーションみたいに見えるわけだね。その時間を切り取ったような感じになりますね。うん、あ、光る光る。あ、これでいいんじゃない？キラキラしてきれいで麗、ね。キラキラして綺麗。うん。いいうするとカエルっぽさが出なこんにちは、VCP のみクたんです。カ、は、エ、い、ルの着物がそこに置いてありま、はい、ります。<笑> 何ができるんでしょうそう、洗濯のりを使うからね、スライムかと思うと思うんですけども、今日作るのはスノードームですね。ーはい、スノーー何してドと思って。どういうもんですかその、まあ、こういうふうにね、人形の中に入れて、うん、閉じ込めちゃうの。で、この中にこう雪に見立てたね、うん、パウダーとかを入れて。うんうんうんうん 逆さまにしたりすると雪が動くて、まあ待ってるように。それでその隣にあるのりは何なんですか？あこののりで、うん、この空間をね満たして、うん、満たすとまあゆっくり落ちて<笑>、うん。そうですねカエルちゃんを溺れさせていきたいと思います。うん、はい。ということで、いとは、はい、い。まあ使うものは瓶まず瓶なんですけどこのスポンジを土台とするので瓶のこっち側のね口の部分はい。蓋では蓋ではなくて。 はい、こんな感じで型が取れましたで今回使う瓶は結構ちっちゃめなのでこのスポンジを半分に切っていきます、はい、こんな感じで半分に切りり終わりました、うん、こっちのね部分は使わないのではけていて丸描いたのでこの線に沿って切っていきます 線よりもちょっとちっちゃめに切っちゃって大丈夫です。はい、こんな風に切れました。で、まあ一応入るかどうかね。確認をしなきゃいけないので、うん、まあ、こっちが土台となるんでこっちに置いて。あうんでまあ、こ, このね。上からこれが完成形になるんで、上から見た感じで。ちゃんとね。下が青い土台ができていればオッケーです。本日できたので。 この蓋の方にくっつけていきたいと思います。こちらの木工用ボンドを使って貼り付けていきます。結構厚めに塗った方がいいんですかね。の一応 蓋, のね蓋の方にも一応塗っといて、うん、ちゃんと乾かしてしまおうってい う, う,、ね、う。この土台とスポンジくっつくように時間をね、うん、置いた方がいいと思います。はいじゃあ今土台ねできたのでここにカエルちゃんをくっつけていきたいと思います。こちらのねグルーガン。 使って、くっつけますい、はい、くっつきましたで、まあ、時間がなかったらこのまま続けちゃっていいんですけど時間があればこのまま少し放置してね乾かすようにした方がいいと思いますこの瓶の中にさっき言ったね洗濯のりを入れていきます 空気とかがが入らない方がいいのでちょっとね多め多いかなってぐらい入れちゃって大丈夫だと思いますこのくらいこんぐらいかなであとでかエル入れるんで傘が傘がちょっと増すけど、うん、まあこぼれたら拭けばいいのでね、うん、このぐらいの量で、まあ、スノードームって名前なのでね雪に見立てた パンコールだったりラメだったりを入れてちょっと綺麗にしていきまーす肉色のラメをはい、はい、こんな感じでね、うん、結構空中に止まってる、はい、このノリの中でね落っこってくるかなと思ったんだけどなんかちょうど止まってる感じ止まってる感じ、うん、普通のスノードームだったらもっとこうサラサラですぐ落ちちゃう、うん、けどなんか時間が止まってる感じはいこれ水入れると 流動性が増して、はい、こうやってするんだよ、ね。まま、早めにね。ねここはあの、うん、のの。のと水で調整はできそう、うんなそなね。じゃラメもね、入れていきますね。うん、ねパサじゃラメ入れた瓶、ちょっとわかりやすいように下から今ライト当ててみましたが。どうですかね、結構ラメが見えるんじゃないですか。でここに。さっきで作っていた。 のカエルちゃんをおにし て, 逆さにしてあここぼれたららいかっちょっとラメが上にいるので。 りりまますすけどもこんなな感じになります結構普通のスノードームと違ってやっぱラメが空中に止まってるように見えるのでその時間を切り取ったようなねスノードームになります。 乗りの中でスパンコールが止まってる感じがしてストップモーションみたいに見えるわけだねその時間を切り取ったような感じになりますねなんかオルゴールでありそうこうい、ん、う感じ集合 ね,、うん、ね今逆さになってるんですけど 何, 逆さにす何が起こるかなお、アブクがちょっとアブク早いけど<笑>あでも、なんかそういう雰囲気になってるなんか呼吸してるみたいな、うんうん 反対にしても変える、も<笑><笑>一応 PVA のりでさの物をもう変、うん、える。